えー、徳島県の慢性腰痛専門辻生体院長の辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、ここは控室なんですけどね、えー、今日はあまたですね、9時から8時ぐらいまでですね、えー、治療させていただいて今終わったところです、えー。終わった後はですね、すごく顔が疲れている。こう、わかりますかねあのちょっと白衣をですね、 えー、買ってみてみですねあのちょっとですねあの下の方がですね今結構荒れているのでちょっと上目で撮ってるんですけどもこの上ですねあの患者さんに「ですねあの先生今日めっちゃ男前やね」って言われて、えー、それを言われて「ですねえー、みたいないや「いつも男前ですよね」みたいな感じでまあちょっとふざけながら返したんですけどもあの僕がですねこのいつもこう V になってるあの黒のですねあ服 えー、制服なんですけども、それが、この白に変わると、すごく男前に見えたというね<笑>、ちょっとよくわからないんですけども、あのー、って言われてですね、いや、せ、あのー、全然違いますと、なになさん、あのー、制服がね、この白に変わっただけなんですよ。いや、先生、こっちの方がいいわ、って言われてですね、あのー、これからはこれを、どんどん着ていこうかな、と思っております。はい。まあ、えっ、ー、とー、雑談はここで置いといて、はい。で、また、追加マヘルニアの話なんですけども、 あのまあ、ヘルニアの人だと、ねまあ、何していても痛いと、まあ、かなり重症になってくるとあの寝てても痛いし座っても痛いし歩いても痛いしと、えー、かなりこうきつい症状が本当に現れるんですけどもあの座ってですねあの座ってるだけでもです、ね、腰とかお尻とかあ痛くなってきて座ってられないとあヘルニアとは診断されて、えー、悩んでいる方座ってられないという方がいらっしゃると思うんですけども。 当然ですね、その、まあ、座ることによって、まあ、こう、圧迫される部分が余計にあるっていうことなんですね。で、寝ると少しこう、えー、緩む部分が あ, あるっていうことなんですけども、腰椎ですね、あの、ヘルニアっていうのはこう、潰れて、まあ、ヘルニアっていうのは飛び出すっていう意味なんですけども、まあ、こう、飛び、まあ、潰れてですね、こう、こっち側、この広がって、狭くなった方じゃなくて、こう、広がってですね、こっちの方向に飛び出していくんですよ。で、 飛び出して、まあ、ヘルニアで、まあ、痛み、痺れが起こるっていうことなんですけどね。あの、腰椎をですね、結局、この狭くなった、まあ、ここ飛び出したものをですね、こう、広げて元に戻すなんてことは、手術があり得ないので、えー、じゃ何をしていけばいいのかっていうと、当然ですね、あの、座ってると、当然、お尻から、お尻が、まあ、そこ中心になるわけなんです。一番土台になってくるわけなんですね。こう、座った状態で、お尻がポーンと。 ここに乗ってくるんですけども、当然そこでお尻の筋肉とか、まあ、腰周りの組織ですね、っていうのがあ圧迫を受けて痛みが起こる。まあ、上肢、上半身ですね、の圧迫重力を受けて痛みが起こるっていうのはもちろんなんですけども、あのー、当然ですね、あのー、背骨ですね、えー、腰椎、胸椎、頸椎というふうに一つの棒ですね、柱になっているのであのこう、座った状態でですね、この首周りですね、この首周りに、あのー 硬さとかですね、残っていると、まあ、この可動域ですね、可動域制限があるとか、あ場合はですね、この腰椎っていうものに対して、ものすごく負荷をかけてしまうんですよ、1つの棒なので、1個、この上の方がダメになると、下の方もダメになるんですね。なので、あ, のあなたがですね、そのヘルニアの痛みを根本的に改善したいっていう場合は、もしですね、この首の動きですね、この前に曲げたりとか、あ後ろに反ったりとか、前に曲げたりとか、こう横に。 とかですね。こう、改善をしたりとか。っていうですね。プラスアルファで、あの、頸部に痛みが起こる。もしくは首を動かすことによって余計に腰痛みが起こるとかですね。っていうのがあれば、ああ腰、お尻っていうのはもちろんなんですけども、あの、首の動きも改善していかないと根本的には治らない。なぜかっていうと、さっきも言った通り、一つの棒、一つの柱なので、えー、下がダメになれば上もダメになる。上もダメになれば下もダメになるっていうふうに、こう、 えー、当然動くっていうところですね。首が動けば腰動くし、腰が動けば腰、首が動く。で、えー、人の体っていうのはまず、腰を動かす前に首から動くって決まってるんですね。こう、体を動かそうとしたときに、必ず首から動いているので、首から動いて腰が動くんですよ。 で最初の動きがガチッと固まってしまうと腰に余計い負荷がかかってしまいますのでえまずやっていただきたいことはあの首の動きを改善させるっていうことなんですね。特にですねこの首上に向いた時にこう圧迫首が圧迫を受けてえと余計に腰椎っていうものに対して負荷をかけてしまいますのでえこういうですね動きに対して痛みが起こる場合突っ張り感が起こる場合はですね えー、この胸の前の胸前組織ですねこっちがですねこうガチッて固まって し, しまってるせいで上にに向けにくいっていうのがありますで、えー、大きい筋肉からまず見ていった方がいいんですけどもこの大胸筋っていう筋肉ですねあのこの胸のこういう、まあ、大胸筋っていう筋肉が、まあえー、と胸からこういう感じでついてるんですけどもこの脇に対してですねここを つ, つまめるとこが大胸筋なんですけども脇にと指を突っ込んでもらってでつまめるとこが大胸筋なんですけども脇にぐっと指を突っ込んでもらって。で こういう感じでですね、あの、プレスする、こう、つまんでいただきたいんですよ、つまむ。こういう感じでつまんでいただいて、で、こう、コリコリですね、こう、固くなってしまっている部分があるんですよ。こういう感じで、コリコリと、こう気持ちいい感じなんですけど、こいつをですね、ぎゅっと、つまんだ状態で、後ろに向くと、すごく実は向きやすいんですね。なんでかっていうと、こっちの引っ張りがつまむことによって、緩むので、 引っ張り感がなくなることによって後ろに行きやすくなるんですね。なので、これで、頸部の改善、頸部の可動域の改善を、これで1分間ぐらいですね、ここのコリコリした部分、痛気持ちいい部分に対してマッサージをしていただいて、またですね、1分マッサージをしてから後ろを向いていただくと、すごく向きやすくなっていると思います。なので、これに関してですね、これをやったからといって、ヘルニアの 痛みしびれが根本的、えー、なくなるのかっていうとそうではないんですけども、えー、根本的に改善していこうと思うとこれ頸部の、えー、改善ですね、えー、可動域の改善をしていかないとなかなか良くならないので是非、えー、一度試してみてください。えー、本日の動画をごご覧いいたただきありがとうございました